江戸歌舞伎伝の皆様が進んでまいりましたので皆様道路の道を開けていただきますよう広くスペースを空けていただきますようにどうぞご協力をお願いいたします、えー、アモンドにご覧の皆様できるだけ歩道の上から歩道の上からご覧いただきますようにご協力お願いいたします座ってご覧になりたい方はこちら道路の脇のところに御座 皆様よろしくお願いいたします。 こ日の会員に乗り込んでまいりましたのは、江戸と式典の皆様でした。自由高校の中にも江戸の…えー